今日ご紹介するのは2リッター EHEV の直噴の新エンジンをご紹介をしていきたいと思います。こちらのエンジンは先日新型シックの EHEV に搭載されるということでアナウンスされたわけなんですけれども今回こちらの新エンジンというのはこれからのホンダ車のハイブリッドユニットの中核になるエンジンということで 非常に注目できる新エンジンということになります。今、LFA というステップアゴンやアコード等に積まれているエンジンがありますけれども、そちらのエンジンから置き換わるエンジンになりますので、こちらのエンジンの特徴、どういったところが変化したのかということを今日は主にお伝えをしていきたいと思います。 でこちらのエンジンはもともと2030年に向けて開発したエンジンということで、まあ、ヨーロッパの方が非常に排ガスの規制が厳しくて、まあ、ユーロセブンの排ガス基準に適合させるという、まあ、大目的というものがあって、まあ、作られたエンジンというものになっています。さらにヨーロッパのみならず、北米でも排ガスの 規制というものがありまして LEV の 4LEV4 ハイガス規制こちらにも対応しないといけないということかつ中国もユーロッパ7に準じた規制というものがありまして30年に向けてエンジンを用意しておく必要があるということになりますですのでそういった意味ではこれからのホンダのハイブリッドユニハイブリッド車を売るには 必要不可欠なエンジンということで、非常に注目されているエンジンになります。でこちらのエンジン、何が変わったのかということなんですが、主には5つの柱がありまして、低エミッション、低燃費、NV、低コスト、高出力化。まあ、この5つの柱があります。でその中でまず、低エミッションというところでフォーカスして話をしていくと、まず、 一つ目が低 SV 燃焼でこちらは SV というのは表面積、V というのが溶石になるわけなんですけれども、まあ、この比率というものが小さいと小さくなるほど燃焼効率がまあ上がるとまあ言われています。で、まあ、それによって、このエンジン自体も燃焼効率というものを上げていると。で SV 比というのは何かと言いますと、これはまあロングストローク化に関係してくるところなんですけれども、ストロークをボアで割ってみると、だ、ま、い、あ、たい 1.19 となるんですけれども、まあ、それによって、スワール効果を発生させる。新規をより一層燃焼室に効率的に取り入れると、まあ、いうことを行っているエンジンになっています。まあ、それによって、低ミッションを達成している。と。 で、かつ、注目になるところが、今回直運になったということになります。で、かつ直運になったということだけではなくて、こちらはガソリンエンジンでありながらも、年圧が35メガパスカルという非常に高い年圧を誇るユニットになっ、高い燃圧を誇るエンジンになっています。で、かつ、さらに、 もう一つ、この燃圧を上げるということの目的に、多段噴射ができるという大きな特徴になっています。で多段噴射、まあ通常ですと噴射するときというのは、圧縮するときにまあ噴射するわけなんですけれども、圧縮工程のときに噴射するというイメージが非常に強いと思うんですけれども、もう最近のエンジンというのはもう変わっていまして、圧縮するときではなくて、 圧縮するときだけではなくて、吸気するとき、なおかつ排気をするときにも噴射をするといった、まあそういったことによって、排ガス適合、低エミッションというものを測っています。まあそういったデバイスが入ったエンジンになっています。で次に低燃費というところでも、低燃費というところでいきますと、まあ先ほどの低 SV 燃焼室それから SV 比 1.2 エンジンというところがあります。で、もう一つは、 直噴でありながらも高圧縮比 13.9 という圧縮比を持っています。今までは 13.5 だったんですけれども、さらに圧縮比が高められているというのが注目ポイントになります。で、もう一つは高流動インテークポート、それからタンブル保持ピストン。まあ、この辺は外からの空気、吸入工程時にいかにコールス的に 空気を取り入れるかと、ま、いうことで、取り入れられている技術になっています。で、これによって、後ほど紹介するんですけれども、低回転、低負荷に領域においても安定した燃焼を可能にするということで、大容量のクールド EGR ーーーというものも取り入れられています。まあ、低フリクション技術というところでいくと、 まあ、ピストンなんかもおそらく低フリクション化っていうのがなされている可能性っていうのがあるとは思うんですけれども、この主にこのスカートの部分、このスラスト側の部分なんですけども、ここ、表面処理であったりとか、よく最近ですと、テフロンであったり、グラファイトであったりとか、なおかつその表面処理だけではなくて、パターンコートをしていたりとか、その千鳥状の最近ですと千鳥り 自撮り仕様のパターンコートであるとか、まあ、そういったもので、まあ、低フリクション化、集動抵抗を下げて低フリクション化というものを測っていたりします。NV 対策として、まあ、大きく変えられたというところで、このクランクシャフト、これ自体が合成アップされたものが今回新しくなった新エンジンで搭載されていると。まあ、これによって、 まあ、エンジンの回転が上がると、このクランクシャフト自体がねじれてくるんですけれども、構、ま、成、あ、が上がるということによって、ねじれが抑えられて、このエシプロ周りの低周波、振動、まあ、そういったものが抑えられるようになるというところがあります。で、もう一つはこちらの二次バランサ。まあ、こちらもまあ従来品、従来のエンジンでもついているんですけれども、まあ、それによってエンジンの 二次振動を打ち消す作用を持っている二次バランサあ、これもついているということになります。で、大きく変わったところはここになるんですけど、このヘッドの上にインシュレーターが今回追加されています。で、このインシュレーター追加された理由っていうのは、おそらくこの吸気インマニ側、ご十四インマニのちょっと下側に直噴のインジェクターがあるとは思うんですけれども、今回多段噴射の 直噴のインジェクターになってますので、かなり作動音が大きい、でなおかつ多段噴射になっているということもありますので、噴 射, の噴射している回数自体も今までのエンジンよりもかなり多くなっているということもありますので、インジェクターからの放射音を、まあ、このポリウレタン、ウレタン の, このカバーになると思うんですけれども、まあ、これによってできるだけエ v ーを抑えているとい っ, たそういった対策がなされているんだろうと思います。 これは最初の 2.5 リッターのダイナミックオースエンジン。あちらも直噴で、あちらは D4S なので、今までの PFI と DI との両方を持ったエンジンになるわけなんですけれども、まあ、あれもポリウレタンのカバーが付いていました。まあ、同じような対策になってるんだとは思います。で、で次に、高出力対応ということなんですけど、高出力対応もやはりこの直噴であるということと、かつ、 高圧で噴射をするということ。それから多段噴射というものがやはり生きているということになります。もう一つはシリンダーヘッド。で、シリンダーヘッド自体は何が変わっているかといいますと、ツーピースのウォータージャケットというものが入っています。これはシビック R のターボエンジンなんかでも搭載されていて、排気側のこの排ガス。で、今、ストイキ、全域ストイキ燃焼しているということで、 排気温度が非常に高いという懸念があります。排気温度を下げるという役割を果たすために、ウォータージャケットを2ピース化することによって、この排気のポートを冷やすという役割を果たしていると。それによって、エンジンが破綻せずに、機能の役割を果たすということに一役買っているというところになるかと思います。それから、 トルクが今回上がっているので、おそらく配圧も当然上がっていると思うんですけれど、エキゾーストポート自体も変わっています。まあ、表面積が拡大していたり、バルブの径がアップしていると。で、かつ、排気温度自体も上がっていると思いますんで、まあ、バルブシート自体も耐摩耗性の高いものに変えられていたりするようです。それからエキゾースト側に関しては、こちらは油圧の VTC になっている。と。ここもかなり高出力に寄与しているところと。 いうところになります。それから、熱によって、熱マネジメント、今のエンジンに関しては非常に重要な役割を果たす、この電動ウォーターポンプ、この電動ウォーターポンプの容量が、最大流量がアップされているものが搭載されています。それから、ここには見えないんですけども、オイルクーラー、まあ、油温も上がるということもあると思うので、吸気側の下側だと思うんですけど、オイルフィルターとサンドイッチで、 オイルエレメントとサンドイッチでついている部分だと思うんですそうですけども、ここにオイルクーラーがついていると思います。で、最後に低コストということで、今回こちらの車なんですけれども、VTEC が今回廃止されています。VTEC が廃止されていて、まあ、ハイカムに切り替わるってことがなくなってるんですけど、このロッカーアームがついていて、ここがラッシュアジャスターになるんですけれども、まあ、これによって、 タペットの調整をしてくれるという方式に変わっています。これによって低コストを果たしているということがあります。で、もう一つはこちら。電動のこの VTC 自体、これも低コストに寄与しているということになるようです。その他、新型の電動ウォーターポンプ、この辺も低コストに寄与しているそうです。 で次に気になるこちらの新エンジンのスペック、スペックの紹介なんですけれども、こちらを見て、こちらを見ていただきますと、まず特筆すべきところとしては、ここの圧縮比が 13.5 から 13.9 に変わっているところで。もう一つ、この最高出力自体は、前回の LFA のエンジン、 145馬力に対して141馬力と4馬力ほど最高出力は落ちています。トルクはどうかというと、トルクに関しては175ニュートンから182ニュートンということで、7ニュートンほどトルクは上がっていると、まあ、いうことになります。それから前日しますけれども、こちらの燃料供給装置が変わってまして、 今までの従来のポート噴射から燃料噴射、こちらは直噴になっていて、なおかつ最大の噴射圧力が3 5メガパスカルまで引き上げられているものになっているというのが、今回のこの新エンジンのスペックになっています。今回、この新エンジン、どういったコンセプトで作り上げられたのかということでご紹介をしていくんですけれども、 まあ、こちら今真ん中のこの図なんですけども、横軸がエンジン回転、縦軸がトルクということで、全域ストイキ燃焼を果たしつつ、実燃費も向上させると、まあいうことがコンセプトになっているということで、どういったことを燃焼技術に取り入れられたのかということなんですけども、まず、こちら、低回転、低負荷っていうところになってきますと、 まあ、先ほどのエンジンの使用、詳細でもお話ししたんですけども、えー、交流動ポート、まあ、トヨタとかですとレーザークラッドバルブシートっていうのがあって、やはりこの吸気ポートがま可能な限りこう直線上に搭載されて、なおかつこの新機がしっかりと入ってくるような、抵抗なくこう入ってくるような、そういった形状になってたわけなんですけれども、まあ、今回本ホの新エンジンもこの交流動ポートというものが採用されています。でかつ 吸気工程の時に、この吸気がうまく入って、かつタンブル効果を生ませるために、流動保持ピストンというものが入っています。まあ、これによって、空気が吸入工程時にスッと入ってきて、なおかつ、直噴になっていて燃料を噴射するといった時に、空気と燃料が混じって燃えやすい良い混合器を作るといった、まあ、そういった工夫が このピストンの頭の部分と、この吸気ポートでなされているということになりますで。これによって何が生きるかということなんですけれども、まあ、ここに書いてある通りで、恐竜度を保持ということで、空気がしっかりとこう低速から入っていってくれると、まあ、いうことによって、燃料を噴射して、良い混合器が生まれることによって、安定的に 燃焼してくれるというところが大きなポイントになっています。でそれによって何ができるかというと、まあ、安定的に燃焼してくれるということで、まあ、内部 EGR というのを増やせるということになります。EGR というのは一回燃えた排ガスをまた吸気に戻すという再循環させているものなので、通常のエンジン低回転低、低負荷領域ですと、 燃焼が不安定になるわけなんですけど、EGR をさらに入れるとさらに不安定になってしまうので、まあ、今回の新エンジンに関しては低負荷、低回転、低負荷領域でも燃焼が安定しているということから EGR を増やすことができると。で、さらに、このイグニッション、リタードで、点火時期をリタードにさせることで、低エミッション化ということで、こちらも混合器が、良い混合器が取り入れられていることによって、 まあ、燃焼が、ま、安定しているということから、ま、早期着火させなくても、ま、リタードさせることによって、ま、そうすることによって、ピストンのそのクランクアングルというのが、ちょうど TDC の手前ぐらいのところで、しっかりと燃えてくれると、ま、いうこともありますんで、ま、リタードさせることによって、効率的な軸トルクが取り出せるということで、ま、低エミッション化を図れると、ま、いう形になっます。 で今度は、この低回転、高負荷領域なんですけれども、まあ、ここに関しては、まず問題というものがあって、ススや燃費が負、ま、荷、あ、するというのがあります。でこれは、要するにエンジン回転が低い領域でも出力を得ようと思った場合、何をしなきゃいけないかというと、燃料を多く拭かないと出力というのが出ません。でそうなった時に、 回転数は低くなっちゃってるっていう状態になっているので、当然ながらエンジン自体は燃焼はしにくい状態っていうのがどうしても出てきます。そうしますと、ススだったり、で燃料自体も余計に吹いてるということになりますので、まあ、燃費も悪くなると、まあ、いうことになって、まあ、PM 自体も多く出てきてしまう。まあ、これは PM マップということで、まあ、PM のこの大きさを示しているものだと思うんですけれども、 EM 自体が大きくなってしまうということがあったりという課題があったということです。で、なおかつ EV 開始時なんかも水温を高温化にしないといけないというのがあったりします。で、これも EV 開始になってしまうとエンジン自体が冷えてしまいますので、で今度またエンジンが冷えた状態で燃料を吹いてしまう。 より燃 料, としてが 燃, 燃料が燃えにくくなってしまうということがありますので、ス、ま、ス、あ、が残りやすくなるという課題もあります。でかつ、この作動線が低下ということになるわけなんですけれども、作動線自体もまあこの辺にあると、まあ、エンジンが燃えにくいということになりますので、まあ、それを今回まあこの辺までま持ってきているということになりますで。それをこの辺まで持ってきた手法としては、 この大きい技術として、この直噴、この噴霧っていうところが非常に大きいところになります。で今回採用したものに関しては、まあ、こういった低回転、高負荷において、でなおかつ EV 走行でエンジンがまあ冷えちゃってる状態、まあ、そういった領域においても、この燃料の噴霧によって、えー、燃料がこの 燃焼室の中心で止まって、どこにもこう付着しないと。まあ、付着してしまうと、スス自体が大きくなったり、スス自体の量が増えたりっていうことがありますんで、まあ、それがこの噴霧によって、まあ、どこにも付着しない、シリンダーの壁面にも付着しないということによって、この PN の抑制ということができると。で、PN のこの対応によって、 まあは燃費自体も当然なんですけれども燃料が付着しないということで、まあ、燃費自体の悪化も防げるようになるというのがこの低回転低負荷で低回転高負荷で、まあ、行われているものになります。今度、中低負荷領域、ここでやっている大きな特徴というのは何かと言いますと、この吸入、吸気の多段噴射というものになります。 で、この吸気の単ン噴射っていうのが非常にこのエンジンで大きな主役になっているところになるんですけれども、通常ですと圧縮工程、まあ、TDC の手前ぐらいのところ、圧縮工程のところで燃料を噴射するっていうのが、まあ、今までのエンジンだったわけなんですけれども、この新しい、このホンダのエンジンというのは、今回、この均質と向上武器って書いてあるんですけれども、 吸気時に多段噴射をすることによって、均質武器になると、まあ、いうのが、まあ、これ研究結果からだと思うんですけど、まあ、出ていると。吸気庫、ちょうど、まあ、このぐらいのクランクアングル、ちょうど45度から90度ぐらい、まあ、このぐらいのアングルで噴射することによって、均質と向上が図れるということになります。まあ、要は吸気してる時なので、 ちょうど新規が導入されている時に燃料を吹くと、まあ、いうことになりますので、空気と燃料がしっかりと混ざるということです。予混合できるということになる。より一層予混合ができるということになると思うんですけれども、まあ、早く噴射することによって、均一的に良い混合器を作ることができるので、今度吸気して圧縮して、スパークプラグが着火して、 燃えるときにより一層の燃焼効率が得られて、ま、ストイキ、ストイキ燃焼ができることによって燃費が向上すると。ま、それによって、ま、こちら見ていただくと横軸トルクで縦軸が燃料消費率の線になる、燃料消費率の軸になるんですけれども、ここで一番燃料消費率が良くなっていると、ま、いうことなので、ま、こういった技術、 均一度向上武器という技術が、この中回転、中負荷領域で行われていて、ストイキ燃焼が果たされていて、燃費の向上も図られていると、まあ、いうことになります。で、最後、今度は高回転、高負荷領域どうかということなんですけど、このエンジンはストイキ運転で、全域ストイキ運転で、まあ、実燃費も向上できていると、まあ、いうことなわけなんですけど、 もうまあ、このエンジンはホンダのエンジンなので、やっぱ商品性というところもしっかりと考えられていて、まあ、高回転までスパッとこう回ってくれる、気持ちよく回ってくれるエンジンをま目指しているということで、まあ、商品性だけではなくて、燃費、それからストイキ燃焼、まあ、それによる出力というものもしっかりと出しています。で先ほどこの中回転中負荷域では、吸気の多段噴射というものをやっているんですけども、高回転高負荷で ストイキ燃焼、なおかつ消費性を上げる、まあ、出力を上げるということになってくると、ノッキングが起きやすくなります。で、このノッキングというものも、まあ、問題視していたわけ、今までのガソリンエンジンでは問題視されていて、なかなかそのストイキ燃焼というものができていなかったんですけれども、今回、ノック、取り拭きというものが採用されていて、これがちょうどクランクアングルでいうと、ちょうど燃焼工程ですね。燃焼工程。 燃焼して、450度付近になったところで、噴射をしていて、で、最後、BTC、b t c まだここのところでは、このエンジンに関しては、アトキンソンなので、えーまあおそおそ、お外じエンジンになっています。なので、今度、膨張工程から排気工程になるのも、b t c よりも後のところで、排気のバルブが開くように。 まあ、そうしますと、ちょうどバルブが開く、この風の部分、この辺のところで、噴射することに燃料噴射することによって、ノックが抑えられると、まあ、いうことになります。要するに、まあ、燃焼温度が上がっている分、この辺で吹くことによって、まあ、燃料を噴射すると気化潜熱っていうのが出てくるので、燃焼室自体が温度が下げれると一瞬。 まあ、それによって、ノックを抑えられるということになる、ノックの抑制につながっていると思うんですけれども、まあ、それによって、ノック抑制噴射というものによって、高負荷の燃費向上というものが得られているというのがあると思われます。で、なおかつ、高負荷領域、高回転高負荷領域を積極的に使用して、まあ、商品性も上がる。まあ、要するに良い、良いエンジンになるということになります。 本田らしい い, いエンジンジになるととうことそれからノック抑制にて、排ガス温低下、ストイキ出力が向上ということで、先ほどお話ししたんですけれども、燃料を噴射することで気化洗熱によって燃焼室の温度が一時的に下げられて排気温自体も、排気ガスの温度自体が低下すると、まあ、それによってストイキ出力っていうのがまあ向上できるようになると、まあ、いうことで、まあ、高負荷ではこういった 燃焼技術というものが取り入れられているというのが今回の新エンジンになっていると、まあ、いうことになります。ということで今回はですね、こちらのこれからのホンダ車のハイブリッドの中核を担うエンジンのご紹介をさせていただきました。こういった技術的な話に定評があるようでしたらまたご紹介をさせていただければと思いますのでチャンネル登録、